今世界が動き出したあらゆる音楽とともにふと気がつけばいつまでもール 繰り返すように降り出した雨の音はずっと遠くまで響いた」「終わることない道の果てまでそう届いているはず」「どこまでも歩いてく」「君と手をつなぎながら」 その時は共に笑えるようにまた今日も寝るれる夜に雨だれの音を数えたきっと同じ夜空を見上げ心繋ぐ して「一日が始まり終わる」「きっと何度も繰り返しそう音楽のように」「これからもこのフレーズずっと続くと音と出ってた」「始まりあれば」 りも苦るさでもまた会えるはずだいつまでも続いてく君とのたしせつくきみふたれそうで離れないそんな気がしているよまた今日もねれる夜に夜空の星をばっく 「風を終れるとなどないと知りながら」えー「へえー、ふりやまない音に波が広くやり続けてた」「どこまで」 と手をつなぎながら「いつかたどり着いたその時は共に笑えるように」「また今日も寝るれる夜に雨だれの音をかえた」「きっと同じ夜空を見上げ」「心つまように」 エブリン。